じゃあ実際に動かすっていうのをどうやるかっていうのを説明しますねでえっ、ー、とざっと言うとこの流れでまずどのオープンソースのソフトウェアにするかを決めますでこれは皆さんそれぞれバラバラでいいですあの特にこちらで練習用のオープンソースのやつとかあって用意してませんあの野生のオープンソースのソフトウェアを使います、はい、でここが 多分今までやってないことだと思うんで新しいと思うんですけどやってる時にどういうことしたかみたいなのを随時メモ取りながらやってもらえますでこれをやることで気気づづいいてなななかったみたみのが気づきやすくなるんですねで実際やることはあの公式サイトとかリード・ミーとかでこういうふうにインストールしてください使ってくださいみたいなのを大体書いてるはずですよねで皆さんも普段そういうのを見ながらやってると思うんですけどもそれ通り あのインストールして動かすっていうのをやるだけですやることはもうこれだけでそのじゃあ使うぞっていう時に皆さん普段やってるのと同じような流れですけどもメモ書くっていうのは大きく違うところですあメモ書くっていうのとここ書かれた通りにやるっていうのが多分違うところです、はい、でオープンソースって皆さん名前は何か分かるけど実際どういうものなのか知らないと思うので 説明しておくとっていうか、あ、オープンソースってどういうソフトウェアか知ってますか。まあ、ちょっと出てるんですけども<笑>。なんか雰囲気だったりしません。そうですね、なんか。イメージはネットに転がって引っ張ってきたら使えるっていう。はいはい、そういう感じですよね。はい。で、そういう人多分多いと思うんですけども、実はそうじゃなくて。あの、転がっててもオープンソースじゃないものっていっぱいあるんですけど。 あのオープンソースとはこういうソフトウェアであるっていう定義はあるんですよで、それは何かっていうとライセンスが設定どういうライセンスが設定されているかどうかですねライセンスって知らない人います知ってる人おすご い, いや自信なさげだけどみんな大体手を挙げてる<笑>。あのこういう条件で使っていいですよっていうやつですねあの基本的にソフトウェアは 他の人使っちゃいけないんで作った人以外に使っちゃいけなくてあの使いたかったらその作った人に使っていいですかって個別に相談しなきゃいけないんですけどこうライセンスっていうのを用意しておくとそれのなんか決まりに守ってればその個別に相談しなくても使えるですねなのでダウンロードしてすぐ使えるその約束守れば使えるみたいな状態になるんですけどもえとそれのライセンスいろいろ種類あるんですけどもここに載ってる ライセンスを使っていればオープンソースソフトウェアですっていうのがもう定義なんですよ。なのであの、オープンソースかソフトそうじゃないかみたいなのはライセンスチェックするだけでイエス可能で決まります。あ、これオープンソースっぽいなみたいなのとか別にないんですね。あのはっきり決まります。なので、今日今からオープンソースのソフトウェアを選びますけれども、選んだ後にライセンス確認してみます。 で、確認して、ここに載ってたら、あ、オープンソースだなっていうのはもう確実にわかるので、それ、じゃあやっていきましょうみたいな話になります。いいですね。